えー、皆様ようこそいらっしゃいました、えー、秋野座公演者ャ大取り第二部でございます、えー、司会をいたしますのは、えー、公園ジャー大取り連携会会長の平野でございますどうぞよろしくお願いいたします第一部に引き続きまして、えー、第二部、えー、今回五連が登場いたします、えー、この中二、えー、年ぶりの秋野座公演者ャ大取りです、えー、待ちに待った方も多いと思いますが えー、何せこの約2年間、えー、練習も守らない状況で、えー、過ごしましたそれでも限られた時間の中でかくれん一生懸命練習して、えー、この日に備えておりますどうか、えー、最後まで、えー、ごゆっくりご覧いただきたいと思います、えー、では最初にちょっと登場いたしますのはいろはれんでございます、えー、このいろはれんは今時北口商店街 で、えー、結成されました、えー、結成50年近いですね、えー、このいろはねのこのいろはという字は<咳>文字は昔のひらがなですねいろはにこうえうとの、えー、今でいう五十音順ですけどもいろはねの浴衣あにちょっと特徴ございまして、えー、踊り手さん一人来てくれる、えー、この背中ここにまといがございます。 えー、これは、えーあ、ありがと う,、えー、そう約300年前ですか、えー、いあの荒川区、今の町屋ですね、えー、そこであのできました火消しの、えー、集団、いわゆる今でいう消防署というよりは消防団ですね、えー、い組、み、ろぐみ、はとい う, うものがございまして、そのおが由来になって、 えー、今このいろはれのこの浴衣を描いておりますこのいろはのっていうのは先代の初代の年長上村連長がですね何でもあの目指すんだったら一番になるという意味でいろはのこの三文字を年に取り入れたわけでございます、えー、よろしいですかそれでは第二部トップを飾りますのはいろはでございますいろはれどうぞ